監監督ラブの監督のと申します今回ですね自分の自宅のフィギュア部屋紹介させていただきたいと思いますではこちらなんですけどもフィギュアケースでございますフィギュアにはまったのが昨年の7月頃なのでこのフィギュアもうべてなかったです本番いきますよーいフィギュアだから紹介させていただきたいと思いますこんな感じでございますでは一番左からいきましょう はい、えー、まずはこちら。おスマスク、えー、リペイントバージョンとなっております。はい。そして、原神のぬいぐるみ。で、続きまして、こちらです。はい。えー、まずは、エースと頭一番くじですね。駿河屋のネットで購入しました。で、空島編のチョッパーです。ハウスバーズだっけな確か。はい。えー、続きまして、ウルティでございます。はい。左が、えー、リペイントバージョンのウルティとなっております。 はい。続きまして、リゼロコーナーになります。ちょっとめちゃくちゃこれ、ミラーに自分が映る。はい。というわけで、こちらまずは、えー、リゼロのレムと、レムとラムの2人ですね。そして、エキドナ。えー、この後、エキドナコーナーがあります。そして、ラムのアートスケールフィギュア。えー、続きまして、この下ですね。はい。プライド商品となっております。これは100均で買った、もしゃもしゃです。はい。 えー、でこのフィギュア、この2体すごい気に入ってんですよね。続きまして、こちらもプライドです。はい。で、次行きましょう。はい。キューコスケットコーナーでございます。えー、上から行きましょう。はい。ヒロアカ、かっちゃんお茶子コ、ヒミケ、トガちゃん、えとどろきくん、犬やしゃ、ナミ、えーっと、朝倉よう、あー、ダメだ、出てこない。え富岡さん、いのすけ、ねずこ、善逸、 炭治郎かなおちゃんんしのぶさん、えー、続きまして「ダメだ出てこないハリー・ポッター」「チュンリー」「ハーマイオニー」娘「えっ娘」「ブラック・ジャックと」とはいで続いて「あんわかんないな」はい、えー、続きまして「グランディスタ」の「炭治郎」と「アクリルスタンド」と「ねずコ、これは「グランディスタ」じゃなくって「グラマラス」シリーズかな。 のアクリルスタンドと全員ズグランディーサのアクリルスタンドまずこちらがですね1個目の棚となっておりますこちらの棚に関してはミラーがついているんですが次はミラーがありませんでここの棚がねえ監督イチオシなんですけどもえまずは本当に数日前に届いたオンラインクレーンゲームで撮ったミックのこれ確かアメが入っております液な2体がいますで開けますはいここが結構もうゴリゴリに作ったフィギュアなんですはいまず1個目はい エキドナコーナーでございますこの紙はですね、100均で買いました。あと、これもね、セリアで買ったやつかな、これ。えー、ちょうどね、エキドナっぽい感じの蝶々がですね、心狭しと、ちなみにエキドナはですね、はい、こんな感じで、蝶々がモチーフとなっておりますので、見てください、こんな形となっております。で、こちらのね、アートスケールのエキドナいつか欲しいです。 はい。続きまして、5等分の花嫁コーナー。はい。というわけで、こちらもですね、100均で買いました、ザ・女子。もうピンクすぎる女子部屋的な感じになっております。はい。で、こちらはガチャガチャのやつですね。1回500件のやつを5体ね、メルカリとかで揃えてゲットしました。はい。で、こちらは一番口のキャラクターですね。手前が一番口のキャラクターとなっております。で、奥が対等版の笑顔バージョンの、えー、5等分の花嫁。 えー、5人いますはい、こちらですね。で、続きまして、こちら、ワンピースコーナーでございます。はい、この下の草っら草っぱらはですね、100均で3つ4つぐらい入ってるのかな。ジャングルにいる美女たちシリーズです。そして、えー、ナミ、レベッカかなえー、よりハンコック、お、なんなんだっけすいません。ロビンとなっております。この辺は結構こだわったディスプレイとなっております。で、続きまして、はい、こちらですね。 2段となっております、えー、まずはワンピースコーナーでございますこの背景のやつは確か100均ですね、えー、POP のナミこれ3000円ぐらいで買いました、えー、ロビンプライズですね大きくはいそしておでんルフィ両方ともプライズですね かなり安く買いましたそしてミホーク POP となっております監督 POP はこのミホークとナミだけですえ続きましてその下がですね結構バラバラとなっておりますえ唯一のドラゴンボールで持ってるキャラクターブルマとあとこのグリッターグラマラスのブルマ向き逆だけども多分同じ感じのやつですねそして えー、こちら、アイドルマスターの北条、なんだっけ、名前忘れたんですけども、これは300円ぐらいでゲットできました。いや、想像以上にれ高くて良かったです。で、こちら、ルフィですね。はい、続きまして、こちら、オンラインクレイゲームで撮った、棒振りの主人公ですね。 名前は覚えてません。はい。そして、ゾロですね。かっこいいですね。そして、一番くじでゲットしました、自引きしました、かっちゃんですね、えー。下には100均のやつを引いておりますが、まあ結構バラバラなんで、ここももうちょっとクオリティを上げていきたいと思います。そして、三段目ですね。まず上からですね。はい。 この辺に関してはちょっとお気に入りの箱を飾っております。まずはエース。一回5000円のくじですね。これはメルカリでゲットしました。はい。続いて、これもオンラインクレーンゲームで撮った神様になった日の主人公ではなくヒロインかな。めちゃくちゃこれ気に入っております。そして、リペイントフィギュアのマルコとなっております。いや、かっこいいね。見てこの台座。はい。で、そのままちょっと一回横行きますね。クリアパイル、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、 チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。こちらをですね、こういう感じでやっております。圧巻。このまま下行きましょう。と愛犬ナビです。トイプードルナビです。これ欲しいか欲しいかうんあげない、えー。戻りまして、ここを紹介していきたいと思います。で、このままね、これを開けちゃうと倒れて落下するので、ちょっと移動します。 大丈夫かよしそしてこちらですねこれが一番最近買ったフィギュアケースとなっておりますうわ<笑>大丈夫ですか<笑>大丈夫ですか<笑>はい大丈夫そうですねはいではまず一番上の段からですねでん、えー、まずは昨年自分の誕生日で買ったマジャの食べたいのイレーナこのフィギュアめちゃくちゃクオリティー高いですそしてプライズ版のイレイナ、えー、レムの結構高いやつがメルカリで安くゲットできました このねこのグワンとした鎖チェーンがねすごいですさっきっていう麻雀漫画のイメージカットで出てきた天使これもかなり格安で買いました続きましてヒロアカコーナーでございます名前が出てきませんえミリオ渦巻きじゃなくてハドをねじれねじれちゃんうんと雷と、えー、オールマイトデクいや全名前全然名前出てこないはいそして最後が、えー、なおい。 8コーナーナでございいますはい、主人公はいそしてやばいほんと名前出てこないはい起きた掃除だけじゃあ宮本武蔵か起きた掃除どっちかで、えー、ジャンヌ・ダルク、えー、最近こちらのアニメ見ましためちゃくちゃかっこいいですこれもメルカリでかなりお安くですねゲットできましたそしていや名前できないこれ確かプライズ品でございますはいというわけでこちらですね 3つのフィギュアケースを飾っております。ちょっと結構使いましたね。とフィギュア系で言うと、こちらえ、ウォーターサーバーの上に乗っかっている名前が。これさっきあっちにいたけども名前が。でですね、これね、えー、なんですけども、はい、ひ、え、び、ー、が割れております。えー、とナビーとですね、ボール遊びしてて、ボールを上に蹴ってしまいまして、これがガチャンと倒れました。で、ひび割れております。なので、新しく開会する予定となっております。はい、このフィギュアケースめちゃくちゃいいです。で、続いてですね、 まあ、あとこちらはまあ小物関係になるんですけども、まあ、かなり減らしたんですけども五等分の花嫁の五木が2人と鬼滅の刃のマコモよしでえー、っとですねこちらがですね監督かなり思い出があるんですけどもこの2人ですね玄也と禰豆子この2人を初めて撮ったところからもうフィギュア集めがスタートしましたこれは友人に、ね、撮ってもらったかなわちゃんですねで黄若で推しのスイちゃんのスタンドですね、えー、はいでかいですでこれライトが光ります はいこんな感じですね。で長押しすると消えます。はい、えー、これも一応まあフィギュアといえばフィギュアかな風に立ち向かってるインドネコですね本当はもう1個ネコいたんですけども落としてナビにかじられてしまいました、えっと、あとは先ほどのたくさん紹介しました粋どなのチョコのせですね。で 星のカービィ。これめちゃくちゃ美味しそうです。で、あとですね、まだ未開封フィギュアもありまして、フランキーのフィギュアーツゼロですね。グランディーサのナミ。こちら、メルカリで購入しました。アラバスタの多分ナミとビビーと、あとロビンとナミかな ?10 年前のフィギュアで新品未開封が売ってたので購入しました。はいえ、そんな感じで以上となります。はい、というわけでですね、韓国ラボのお部屋紹介です。もにアニメ系のものを紹介させていただきました。ではまた次の動画で会いましょう。 あ、一つ忘れておりました。フィギュアはですね、この三つの棚に大体入ってるんですけども、入りきれないフィギュアもありまして、紹介したいと思います。玄関なんですけども、こちらを開けますと、ワお、オすごいです。はい、えー、こちらにですね、飾りきれないフィギュアたちがたくさん眠っております。この段は、まあカメラ系なんですけども、またさらにここにね、もう三つみちに入っているフィギュアたちがね、たくさん入っております。で、上にはですね、もうまたまた入りきれないチョコのセ、鬼滅の刃が入っております。 というわけでですね、まあこんな感じでですね、もうフィギュアめちゃくちゃハマっております。今後も、えー、ぜひ見ていただければなと思っておりますので、監督ラボ、アニがた編、よろしくお願いいたします。監督でした。また次の動画で会いましょう。いいのかないい感じかないや、どうしよう。つけた方がいいのかなこれは。じゃあ、つけて、かつ、えーと、上からちょっとこういうふうに、そうですね。ぜひともチャンネル登録してください。